この映像の投稿者は猫動画を制作していいるという男性この映像はトイレに設置されているカメラの映像だという猫ちゃんの体調管理の一環としてトイレの頻度を計測するためにつけられたカメラの映像。 お分かか。りいただけただだけろうか茶色の猫の背後から三毛柄の顔のようなものが見えるのだが背後に見えるその顔は茶色の猫に何か因縁がある顔なのか